酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞ酒が飲める飲めるぞ酒が飲めるぞー風宮祭りかかん風宮祭りかかん風宮祭りかかん明けましておめでとう2019年だねー2019年やるよ2019年の真似する二 千十九年いや二千十九年ですよ二ゼロ一九ということでね特にごろにもなんなかなんない年ですがはい皆さん今年の抱負は何ですか私三つ考えてきました一つ目部屋を片付けるこれはね私お片付けが苦手なので今年こそはぜひね 綺麗なお部屋に住んでより女子力を上げようと思います二つ目これはもう皆さんご存知の通り<笑>お察しの方もいらっしゃると思いますが収益化を通す収益化をね通してみんなのお再生をもっと効率よく集めたいなと思いますでは最後に三つ目今年 農民を10万人集めて一緒にねみんなで飲み会をしたいなと思いますはい皆さんの抱負は何ですか私の予想だと毎年恒例彼女を作るだと思います<笑>まあね今年もまあその抱負は抱負で終わるのかなというのが私のもう神の予言をさせていただきます はい、ということで、まあそんな悲しい皆さんにね、今年もっと大きな幸せが2018年よりもたくさん訪れるようにシシマをやらせていただこうと思います。ではやります。ビーギョロロロ、じゃん、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃん、くっく、じゃん、じゃかじゃかじゃかじゃん、 どうですか皆さん、頭噛まれましたかやった、みんなの頭を噛みますはい、パカ、パカ、パカ<笑>まあ、主芝居っていうのはね噛まれた方が演技がいいと言われておりますのでうん<笑>はいなんか滑ったかな、新年早々やだな<笑>みんなちゃんと笑ってよ、もうなんかやだなもう<笑>ということで、今年もたくさん面白い動画を出すのでみんな、よろしくねバイバーイお年玉くれ